だけずっと思っとてるんですよやっぱりあの政治ニュースとかあの社会を伝える世界情勢を伝えるあの放送局がその国の国家に首根っこ人事と予算の首根っこ握られてるっていうのは、ね、絶対的に間違ってますこれあってはいけないことだと思いますね先進国にそういうことはあってはいけませんラジオのあのああ vtr があるんですよえっ、はい <笑> 2019年7月13日土曜日午後1時の時報をお伝えしましたこんにちは、アクナイジョシすここで朝一からの出演の依頼があったことに話が展開します NHK からね、私ね、出演依頼が来たんですず、はいぶん前に、はい、僕はね、タコかな、たっこがって NHK じゃないですよ<笑>まあ NHK ですねタコこバカなって思ってね 来るはずがない、はい、NHK さんの取材なんていうのは、はい、なぜかというとうこの番組のヘビーリスナーはおカリかと思いますが僕はかなり NHK に対して批判的な立場ですずっとそうです、はい、僕何でこんな話してるかっていうと、えー、僕の出演予定は来週の金曜日なんですけど、はい、朝早いんです「はい、朝さイチ」って番組でね、はい、あの朝早いの僕出たくないんですよ<笑> な<笑>んとかこの話、これで話がキャンセルにないから<笑><笑><笑>かこ。この話をしたら、さすがねしかもね、あのやめるんじゃない。ええー、小宮さん NHK はその国家に首根っこつまえちゃダメだとおっしゃってましたけど、うん、公共放送国営放送じゃないので、うん、公共放送としてやっぱり独立してあの。 誰かにおぼねったりとか<笑>そういうことはないように私たちも頑張っていかなきゃいけないぞっていう気持ちはありますあのね<笑>何代か前にねひどい会長がいてね<笑>よ し, よし変わろう<笑> ちょっと伺ってもいいですか「そのニュースステーション」を通してやっぱり平和への思いとかその戦争を絶対繰り返しちゃいけないんだっていうすごいメッセージを感じたんですけど僕ね終戦の1年と1か月と1日前なんです誕生日がもうぴったりなんですよ1年と1か月と1日前に生まれてこれはねやっぱり骨身に染みついてますよね あんなことまたやって310万人も死んでるんですから日本人が気が付かないうちにねえあ気が付かないうちに先生が入っていったんですよね割と似てるって言えば似てるような気もするんですあの頃と今ってうんとっても危機感を持ってますねメディアのあり方と言いますか、うん、情報の伝え方とかやっぱり同じ鉄を踏んじゃいけない あの政府を強烈に批判する放送局があってしかるべきなんですよ。アンチ政府アンチ国家の放送局から新聞があってしかるべきなんですよ。この大体みんな同じになって、本、ま、当、あ、とすっかり。あの流行語の中忖度みたいなことでね。良くないと思いますよね。あのね、今の政治家たちは？ 明後日が選挙なんやっぱりこれは政治家に限らず年寄りってねあまり先のこと心配してないやっぱり若い人いいんだところが今の日本の困ったところは若い人が先のことを心配してないんですよもうなるようにしかならないよってそれはいかんって少しでも自分の暮らしからよくしていこうって若い人こそ思ってくるんだきゃ それはも一番心配ですね年寄りはいいんです先のことはどうなったって知ったことじゃないと確かにその通りだと思うんですけど若い人は20年後30年後のことをそうそう緑でしょグリーンでしょそうそう本気で心配してくれなきゃって思いますねあさて選挙ですから若い人の投票にもちろん行くべきですねもちろんあのね投票に行ってまあ NHK をはじめ民放でも夜大体8時前後から開票特が始まりますけど 投票に行って開票特番を見るのと行かないで開票特番を見るのと開票特番の距離が違いますから投票してみると特番の距離が違うからだからぜひ開票特番を楽しんでみようと思うんだったら投票所に足を運んで夜できれば NHK <笑> あ, あそこは<笑> あ, ててあら、味方なのかな<笑> 一言ぐらいお世辞がな、ね、<笑>い、ま、ずいで最後にありがとうございましたあのご覧いただければと思います<笑>、yeah ね、では質問参りましょう大阪府40代森京介さんからの質問ですえ久米さんはご自身と考え方の違う方との対話を大切にされていると思いますそこで久米さんは今一番対談したい方を教えてくださいこ、はい、のいらっしゃいますかこの人に会ってみたいな一番対談したい人はねあさってが参議院選挙なので名前を出すのは控えます<笑>